キンプリヘイヤー仕様とセクゾキクチフーマのゲーキジオトートがモデルデビュー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。紅白歌手スチッシュトンエースの田中いつき、ジュリ、ハゴ人兄弟の四男、次男のひじり、後期、ハキャットタンへの元メンバーだった。 13年に、度重なるルール違反行為があった、ため専属契約を解除され、17年に法律違反の薬物を所持していた容疑で現行犯逮捕、後に不起訴処分。バークなイメージが取れないため、木がひじりのことを語るのは近畿とされている。同じくシクストーンズバーブを森本慎太郎も、兄の龍太郎が閉位。ジャンプの元メンバー。 CD デビューしたおよそ4年後、女性週刊誌が喫煙写真を掲載したことで無期限活動休止の処分を受け、後にジャニーズ事務所を退除した。兄弟ジャニーズの両方がデビューできたケースはかなり珍しいが、兄がジャニーで、弟がモデルのパターンが生まれた。 昨年大晦日の第72回 NHK 紅白歌合戦 NHK で4年連続出場を果たしたキング・リンチェの平野紫要だが、2歳年下の弟リクさんは昨年7月、アパレルブランド RKS リキーを設立。仕様が有料公式ブログで同ブランドのロゴ入り T シャツを着たため、ファンの間で瞬く間に広がり、品薄となった。 二人は小学生の時に兄弟ダンスユニットを組んでおり、キズダンスコンテストで入賞した経験を持つ。当時から売り二つのイケメンとあって、兄弟、死が多かった。ブランド立ち上げでにわかに騒がれ始めたリクさんでしたが10月には平夜リクスタイルフォトブックリクーを出版。それに伴い公式サイトを開設して、有料制のサブスク会員に向けてブログやラジオを公開。 ショップアイテムを紹介するインスタグラムでは、自らモデルとなって登場。ついに自己セールスを開始しました、芸能ライター。平野兄弟と同じく、激児すぎるとファンの間で評判なのがセクシーゾーンへの脱ぎドる菊池風磨。 父でシンガーソングライターの菊池久俊さんは J&T 名義で嵐のデビュー曲 A ロシーを作詞し今も音楽業界で活動今年に入って自身の YouTube サブチャンネルやインスタグラム TikTok で次男の恩納さんとコラボを連発している風間より9歳下の弟はファッション仕様とこのブランドヒーローズ11月号でモデルデビュー 同志のウェブサイト、ヒーローズオンラインでイメージムービーが公開されています。お父さんがこのサイトでシンガーモデルソングライター 9A としてレギュラー起用されているので、そのつながりかもしれません。前でメディアライター。平野と菊池の弟がジャニーズ入りする可能性はなさそうだが、ジャニーズとは違うイケメンロードを歩んでいきそうだ。北村智子。